動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。この動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地なんですが、東武鉄道の終点の新藤原駅にいます。新藤原駅はパスモが使える北端の駅と言われていまして、こちら側までは東武鉄道が管理している区間で、で向こう側、こちら側になりますと、野岸鉄道が管理する、いわば境界駅に当たるわけです。 実を言うと、ここでオープニングを撮る予定はなかったんです。撮影している時期というのが、ちょうど5月の上旬、ゴールデンウィークの真っ最中のタイミングということもあるんですけれども、予期せぬ不運が2つ重なりまして、まずは東武鉄道の特急リバティの特急券が確保できなかったんですね。満席だったために。まあ、これはもうしょうがないです。僕のリサーチ不足でしかないので。それでここまでは鈍行を乗り継ぎ乗り継ぎをしてきたんです。 が到着した時には新藤原発の野間鉄道の電車が1時間後と聞いたんですけれどもさらに不運が重なりまして東武鉄道の五反野駅で人身事故があったということでその特急リバティ停車しているんですがずっと止まったままですそのためにおよそ35分の遅れが生じているそうです自粛自粛で疲れてやっと羽を伸ばせるといったようなことで混み合うことを想定できなかった僕も良くなかったなと本当に反省しています 前置きが長くなってしまったんですが、もう少しだけ話をさせていただくと、実は今回の旅行、3月に撮った奥合図編の続きなんですけれども、この旅行でお見せしたいの一つ目の目的が、合図鉄道の小里路展望列車の旅を皆さんにお見せしたいなと思っていたんですが、残念ながら完全に乗車時刻に間に合わないということで、また別の動画になってしまいました。それで、この動画、ただそういう愚痴の動画かというと、そうではなくて、列車は来ます。遅れはありますけど、運休になったわけ ではないので列車は来るということで聞いてますそれを信じて手持ち無沙汰にならないように今限られた時間を有効活用して皆さんにこういう状況なんですっていうことをお伝えしたくていつもと違うオープニングを撮ってますだいぶ予定がこうめちゃくちゃになってしまったんですけれども特急リバティが到着次第それに乗って一路合図高原お出口駅に向かいましてそれから僕は個人的に南合図町の大内宿と呼んでいるある集落をお見せしたいなと思います本当はそちらに食事のできる場所も あっったたたのでで食レポもしたかったんですが残念ながら今回はその時間はなさそうですなのでその集落の景観と観察を中心にお見せして不本意な部分はありますけれども旅の始まりの1本目の動画にしたいなと思いますのでぜひ最後までご覧くださいまらないオープニングで本当にすみませんではとにかく気を取り直して今回の旅を始めていきましょう というわけで、なんとかですね会津高原小出口駅到着しましたで見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんこちら会津高原プラザ憩いの家さん前回あの大雪の中で3種合体名という ユニークな面をいただいたお店ですね。よかったらもう一度その動画を見返していただきたいんですが、こちらで食事ができるだけではなくて、合図バスの乗車券も購入できるということを覚えていらっしゃいますでしょうか今こちらに購入した乗車券を出しているんですけれども、通常ですと、今から向かう集落まで乗車人として 1,050 円かかるんですが、1000円分の回数券を持っていると、50円分お得になります。で、今回そちらを2枚購入しましたので、本来であれば、 2,100 2,000 円かかるるところをジャストででで利用できるわけですしかし、残念ながら、こういった土地柄です。バスの運行本数は非常に限られています。1日にたったの4本しか運行していないそうです。そして、その出発時刻までまだ50分も残っています。なんですけども、何度かですね、足を運んで、景観だけでも楽しんでいただけるような内容にしていきたいなと思います。 しばらくバスの到着を待っていましたら、あそこにバスがありました。どうやらあのバス、この旅動画の目的地である国の重要伝統的建造物保存地区に向かうようなので、時間が来ましたらあのバスに乗って目指すその集落に向かいたいと思います。 はい、やってきました。ここが国の重要伝統的建造物群保存地区。はい、はい、やってきっりっ前沢マガリア集落です。<笑>かいつまんで しますとこの前沢曲谷集落平成23年に国から重要伝統的建造物群保存地区に選定されたそうですあちらの看板にも出ていますが伝統的建造物の数は27件工作物の方は9件ですで、まあ看板を見ても全体像は分かりにくいと思うのでまずは大内塾の時のようにわからない方は合図鉄道合図線ぶらり旅の前編を見てくださいまずは展望台から見える前沢曲谷集落の全体像 一緒に楽しんでいきましょうで、この展望台集落と真逆の方向にありますなので、早速向かってみようと思いますただし、展望台にたどり着くまでに10分がかかる頑張って歩きましょう前座は曲がりや集落を散策するには入場料として300円必要ですこちらで買えるみたいなので行ってきます これが前沢マガリア集落の入場券です。ここが展望台への入り口です。集落からは本当に正反対の方角にあります。そして看板を見ていただいてわかるように前沢集落展望台湯ほど所要時間徒歩10分になります。こんな感じになっていますのでゆっくり歩いていけば怪我もしないで行けると思いますから早速進んでみましょう。 これはやばいこのチャンネル鉄道以外の移動手段は歩きできましたけど12を争う過酷さですこれこれ本当に道なのかなまあでも君大丈夫は進みましょう進むしかない 見てください、これやっかい角度なんとか頑張ってここまで来ましたけど息が上がってしまいますまだ続きがあるんで、はあ、大丈夫かなこれ足滑らしたら確実に死ぬこれよいしょ、はあ、はあ、はあはあはあ、ここでした いやあ、大変だった。今ちょうど展望台に到着しましたが、確かに国の重要伝統的建造物群保存地区、前沢曲りア集落がまるっと一望できますね。疲れだな。 そうしましまたら再びこの急な坂を下って前沢曲がりア集落の中を全部は難しいと思うのでいくつかの場所に絞って探索してみたいと思いますそれにしてもこの坂もう一回降りるんですよ。怖いゆっくり降り降ます から見える前沢曲がり屋集落をご覧いいただいて、早速集落の内部をじっくり見て回りたいところなんですがその前にご紹介したいのはこちらのころさんです。前沢曲がり屋集落唯一の食事どころになりますこの前沢曲がり屋集落がある立岩地区おそばの産地としても有名なんだそうでして打ち立ての立岩そばが食べられるのこちらです なん当なら入ってお蕎麦をいただいてと行きたいところなんですがです残念ながらもうすぐ本日の営業を終了してしまいますなのでもし機会があればこちらの蕎麦どころ曲がり屋さんで美味しいお蕎麦食べてみてください前澤曲がり屋集落の内部を散策するときに真っ先に出迎えてくれるのがこの立岩川です。 いいですよね。水が本当に綺麗で澄んでいますし、こちら側から見ても、こちら側から見ても、川の水が澄んでて、綺麗なのがよくわかります。そして川のせせらぎも本当に綺麗。これから向こう側にまだ残っている桜、見えましたね。 それで橋を越えていくとすぐ本当に昔懐かしいものがあるんですもう見えてきました行ってみましょう見えるでしょうか縦岩川にかかっている橋を渡るとこのようにバッタリ小屋と水車小屋が出迎えてくれますこのバッタリ小屋のいいギ義甲という小気味のいい音美島の音30選に選ばれているんだそうです それではもう少し奥の方にも行ってみましょうこの先には一体何があるんでしょうかワクワクしますねでも本当にのどかな山村っていう雰囲気がしますこんにちは。 そううだ大事なことを言うのを言の忘れてました僕は個人的にこの前沢曲り家集落は南会津町の大内宿だという勝手なイメージを持っているんですけど大内宿との決定的な違いはある口コミにあったんですけども大内宿のように観光地化していない部分があるつまり集落には集落の人々の生活があってそれをわからないとトラブルになってしまうそう書いてあったので僕も十分に気をつけながらこの撮影を続けたいと思います 前沢マガリア集落のことをもっとよく知りたい方法としてこれはいいなと思ったのはこちらの前沢マガリア資料館です今日は時間が押してますこの集落を観測できるのが夕方の5時までなのでご紹介だけにとどめさせていただきます この方角にそば畑があると聞いたので向かっているんですけどそういった庭にも見えてしまいました蜂の巣箱です蜂蜜が取れるみたいで実物を見るのは子どもの時以来なので蜂の巣箱の近くにはバトカ観音もあるというんですがちょっと見当たりませんでしたもうちょっと進んでみますとこんな風に小川が流れていたりします 水と歩いてみましたかあーこれまたほんと広いなー 林のの向ここうう側に蕎麦畑広が広ってていいいるということでで聞いてきたおそらくここが蕎麦畑で間違いないんだと思います。今は何もない状態には見えるんですけれども、それもそのはずで蕎麦の花が満開になるのは大体夏と言われているそうなんですね。なので足を運んだ時期としては早すぎた気もしています。もしタイミングが合うようでしたら前沢曲がりあ集落来ていただいて実際に蕎麦の花が満開になっている姿を見ていただければなと思います。今回は寂しい絵面で 申し訳ないですそれでは探索の締めくくりとしてこの集落の中に薬師堂と神社があるそうなのでこの旅行をスタート時にいくつかトラブルがありましたこの先については無事に何事もなくいい絵を撮れるようにお参りをしていきたいと思います。 鳥が見えましたこの先にあるのが鹿島神社というお社なんだそうですが、また階段にお出迎えされちゃいました。この鹿島神社も前川曲りア集落を一望できる素晴らしい場所だというので、もう一頑張りしてみましょう。 今日は階段と友達になれる日だ。でも先に上がった展望台に比べればそんなに辛くはないですよ。車でもう見えちゃいました。 今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。出だしから色々とトラブルが続きまして、もしかしたらこの旅動画の内容に不満ですとか、物足りないですとか、そういった部分を感じられたかもしれません。この点はこれからお届けする旅動画の中でいい方向に反映させて楽しんでいただけるコンテンツ作り、チャンネル運営頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。